ということで、えー、と今日はです、ねそのまあ、コンピューターの、まあ、今、こういう装置をあの紹介しましたけれども、あの実際にそれがどんなものであるかというのを、皆さんがと普段使っているものとほぼ同じものを使ってあの紹介したいと思います。一応、ですねここの前にですねあのパソコンを1台持ってきました。 でまあ、これちょっと古くて10年ぐらい前のものなんですけれども、まあ、中身の仕組み的にはあの皆さんが今使っているパソコンとあのそんなに変わらないものですただあの非常に、まあ、それなり古いですので割と部品があのかなり大作りになっておりまして、まあ、逆にこう説明するにはいいかなという気もします。というわけで、えー、と, とりあえず実物は こんな感じで教室の後ろのほうから見づらいですからあのこうやってあのウェブカメラを用意して映せるようにしておきました。ということでまずあのこのケースのを開けます。よいしょ。で、えー、とケースを開けますとですね、まあ、こういった、あのー、形のなんか機械がありますけどこの皆さんパソコンの中身って見たことある人どのぐらいいますか はははいはい、はいいいいいありがとうございます1割ぐらいの人はいるみたいですねで、えー、とパソコンの蓋を開けるとこんなふうな形のものが入っておりましてで一番大きいものがですねここ の, あのところにですね緑 の, あの基板があります。で、まあ、これをシステムボードとよく呼んでいましてあのここにそのあの先ほどのコンピューターのいろいろな部品があの載っております。で,、えー、とでまずこの真ん中にですねなんか。 こういう機械があるんですが実はここのこれはファンですねあのファンあの空気を送るファンでしてこのファンの裏側に、えー、と先ほど述べた CPU が入っています。で、えー、と CPU の実物はですね、えー、とこういうものですちょっと今カメラに映しますねあのこのぐらいの大きさでして、まあ、だいたい5センチ角かちょっと小さいぐらいですねで、まあ、こんな中に入っていると。 えー、CPU の裏側はどうなってますかというと、えー、こんなふうになってまして、えー、これ実は全部ピンですねあの金属製の細かいピンが剣山のようにずらっと並んでおります。でこれが、えーとまあ、10年ぐらい前の CPU ですけどだたい200本ぐらいから300本ぐらいのピンが入っておりましてでこれでその情報をやり取りしたりとかあと計算機システム全体を制御にをしたりしております。 えー、と次にこの CPU のこの上の方にちょっと並んでいるのはこれメモリですね。で外せるかちょっと外し外せるかちょっと外しましょう。えー、とメモリはこんなふうに外すことができます。であのこの記憶装置の半導体がこんなふうにあの基板にくっついておりましてで、えー、とまあパソコンによってはあの こ, のこの機種のようにそのメモリを取り外して。 あの容量を増やしたり交換することで容量を増やしたりとかっていうこともできるようにあのなっております。でこれが主記憶装置のあのメモリーです。えっとそれからじゃあ次にその補助記憶装置に行きますけれども、ここにですねそのあのハードディスクと呼ばれるあのものが入っております。でまああのこれはあのこのパソコンはその二台 入れることができるようになっているんですが、えーとまあ、こ, この中に、ですねこの、まあ、例えば皆さん使っている Windows ですとか、まあ、MacOS は Mac だけですけれども、あのそういうシステムですとか、それからあのアプリケーション、ソフトウェアが入っております。で、えー、とじゃあ、このハードディスクの中で見たことある人ってどのぐらいいますかはははいはい、はい まあ、多分見たことある人は結構通だと思うんですが、えー、と本来は普段使っている時はこれ中開けられないものなのでこれはあのもう使えなくなって古くなったのであの持ってきましたでちょっと開けてみますで開けてみますとこんなふうにですねこれ金属の円盤なんですねで金属の円盤が、えー、この機種ですとこう2枚ほど入っていましてでここに磁気であの情報を記録します でここにあるこの棒がですね、こ の, あのヘッドと呼ばれる機械で、このヘッドが、あ、そうか、えっ、ー、とこの、まずこのディスクがですね、あの高速でこう回転するわけですね。ディスクが高速で回転して、でそれでヘッドがこのディスクの上を動いて、で、時, 時期でこのデータを記憶すると、もしくは読み出すということをやっております。でちなみに、えっ、ー、と、この回転数がですね、例えば、あの、ハードディスクを買うときの カタログのスペック表なんかで見ますと例えば1分間に 5,000 回転とか 7,000 回転とか速いものだと1万回転とかそういう回転をそれ非常に高速な回転をしているものでしてでそのぐらい高速な回転をしていて例えばその何マイクロメートルの単位でこう制御しなければなりませんのでこのディスクは非常に頑丈にできています。以前その最近はそのですねこういうい計算機類 の, あの 物品を処分するときにはあのハードディスクに入っている個人情報なんかが第三者に読み取られないように物理的に破壊するっていうこともよく行われますけれどもこのディスクを物理的に破壊するのは非常に大変です僕も何回かやった経験ありますけれどももうガンガン必ずして叩いてもそんなにすぐには割れたりしないですねなかなか大変でしたはいこれがハードディスクの中身ですそれからですねえっ、ー、と ノートパソコンなどにはあの、こちらのハードディスクなんですけれども、えーと、先ほどのこのデスクトップ型パソコンよりも小さなハードディスクが入っています。大きさですとこうですね。えー、とデスクトップのパソコンは、その先ほどのディスクの直径かな、直径が 3.5 インチと呼ばれるものなので、3.5 インチと呼ばれてますけれども、こちらはあのディスクの直径が 2.5 インチなので、まあ、2.5 インチディスクというふうに呼ばれております。で厚さもあの こ, んこんな感じで、 薄型になっていますで、えー、と最近のパソコンですとあのもうハードディスクすらないというものもありましてこちらですねこれはの SSD と呼ばれるもので聞いた人もいるかもしれませんがあのソリッドステートディスクの略なんですけれどもと、まあ、先ほどの主記憶装置にどっちかと似ていて主記憶装置みたいなもんでしかも電源を切っても名前あの内容は消えないと。 そういった形で現在ではもうハードディスクの役割を変え終わるようにすらなってきています。で、えー、とで容量も非常にあの大きくてですね、ちなみに、えー、と今持ってきたこ の, あのノートパソコン用のハードディスクは容量が 40GB なんですけれども、こちらの SSD は、えー、と容量が 256GB ありまして、大体、 このハードディスクの6個分ぐらいの情報がこの小さい SSD1 個に入るような形になっております。で、えー、とハードディスクまで説明したと。で、じゃあ、あの、えっ、ー、と、 外部記憶装置ですね次、外部記憶装置の、えー、と今度はその、いろいろまた持って歩くようなものなんですけれども、えーとまあ、皆さんは多分あの CD とか DVD というのも使ったことあるかと思いますが、まあ、これはあのパソコンに内蔵する形 の, あの DVD ドライブですね。で こ, のパスこのマシンにもこの辺に DVD ドライブが入っております。 それから、あとはあの、こちら、これは、あの、さっき数学域の事務室でお借りしてもらうんですが、あの、ポータブル型の DVD ドライブなんてのもありますね。であと、まあ、皆さんがご存知の、あの、外部記憶装置ですと、例えば、あの、SD カード、それから、まあ、USB メモリーなんていうのもあると思います。そこで、えっ、ー、と、ちょっとですね、あの、先ほど、 あの言った古い方の記憶装置なんですがこれがフロッピーディスクと呼ばれるものです。で、まあ、こういった形の薄いディスクなんで、まあ、プラスチック で, で中身もできているんですけれどもこれがですねあの容量がどのぐらいだったかというと1メガバイトですね。えー、と皆さん1ギガバイトっていうのが今の単位だと思うんですけど1メガバイトです。 ですのであの例えばこれこの今このディスクあこの USB メモリーあの 8GB あるんですが 8GB っていう容量はこのフロッピーでいうと8000枚分ってことですね8000枚のフロッピー並べてみたことはないんですが多分段ボール絵の箱ぐらいなんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そのぐらいの収密度が上がっております。でそれから、えっと こういうものも以前使われておりましてこれは光磁気ディスクと呼ばれているものであの英語のマグネットオプティカルという、えー、と頭文字を取って MO ディスクとかって呼ばれてたんですがこれだと1枚がこの場合230メガバイトですの、ね、でさっきのフロッピーがだいたい200枚分ぐらいはこれに入っていたというものですね。でだいたい15年ぐらい前まではあの今出しましたフロッピーとか MO っていうのが主流でした。 で10年ぐらい前から多分急速に USB や SD カードに置き換わっていたかなというふうに思います。でちなみにフロッピーにはですねあのもうちょっと大きいサイズのものもありましてこれはの30年ぐらい前ですかねえっ、ー、とあの NEC、まあ、今もパソコン作ってますけど NEC があの当時そのパソコンで全盛期だった頃の ディスクなんですけれども、えー、とこれは5インチと呼ばれるディスクでこれもだいたい容量1メガバイトぐらいでした。えー、ということでですねあとはそうですねあの、まあ、携帯端末もあの多分皆さんほとんどの人はこれスマートフォン持っていると思いますけれども、えー、とちなみにこのスマートフォンはですねあの、Android Google が出したその Android を搭載したえと携帯の最初の機種と同じものです。同じものというのは実はあのこれはあの一般に売られたものではなくて、あの Android Dev4.1 といってあの開発者に売られたものです。で開発者にも売られたものなんですけれども中身はそのあの HTC という会社が世界で最初に出した Android 携帯のと同じものでして、まあこういった昔はこういった製品だったんですね。 あとなんか、パカッとキーボードが開くというちょっとあの変わった特徴も持っていますが、これが大体10年前に出たもの で, で、それからのその携帯の進化は多分皆さんご存知の通りだと思います。えっと、一応大体ですね、これが、あの、えっと、今日、今回のそのコンピューターのシステムの紹介ですが、何か質問ございますでしょうか。はい、OK です。